ハ、あ、ロ、のー、アミです。リーでーす。アミアンドリーでーす。アアーでーすです<笑>今日はゲストがいるの。ゲストが<笑>いらっしゃいます。ゲストは、まあ、名前言わない方がいいけど、<笑>同期の、同期の元ファッション誌の編集。 <笑>今日はこれを使いるよ、ね。 そ う, いいね、そう、撮影禁止だったから1回見てまいりました。ひとみちゃんがこれ見てました。めっちゃとても寒い場合だったか、ね、ら、また戻ってくるかもしれないで、ね、じゃ あ, いい、ね、じゃあ次行きまーす。 行ってます。3, 2, 最後。今ねセリーヌに来てるんですけど並んでます。 はいちょっと取りまもうちょっと手前と手ビビはい<笑>ディレクションが<笑>取ります3い、ね、あの持てかの29万7000円のバッグを買いまして予算内に収まりましたイェーイ成功あのおすすめのパン屋さん パンとエスプレッソの良さってさ、ってなんかフランスパンじゃなくてじゃ日本パンだけど美味しいいいああそううだね、ね、硬くななよ、ね、硬いパンといかもあ、ねね、あでも、と私買うから、ね、あお父ちゃ ん, そうそうそう<笑>なんいやしい。そう 大丈夫<笑><笑><音楽><音楽>えー、っとそうですねビニールでください。<音楽> 未だに見てみ<笑>ゲット喜喜んんでるんでるるい絶対買い買すぎけい私もうそうお腹かすいたもん。 絶対通るからさ、普段さ、通勤でさあの、必ずスクランブルスペアとかで超買ったら、分かる。 かすっごいピ、ね、ー、ねうん、そうそうそうスパ 今日の戦利にんに付き合ってくれたそり、えーえー、っっゃそうや。<笑><笑> 八万じゃないか<笑>イエーイ、可愛い、可愛 い, い、ね、めっちゃ綺麗じゃん、やっぱ。そ皆さん、収録時もじゃあ、バッグを持って。<笑>確かに。しかもね、使い方いろいろある。そう、でも、家の決め手はやっぱり、使いやすさと、予算なり。 あの収まるのとボリュームサイズ感と接客でした接客よかったねそうセリーヌの本当にクロコダイルのバッグを見せてって言ったらピザ<笑>の男が「これ200万です」って<笑><笑>すごいドヤけケみたいな顔って言われて嫌だっ た, だった、ね、そうセリーヌの人は接客悪かったでみんながでほんはグッチも可愛かったからグッチも<笑> な<笑>、ね、<笑>んか可是他现在就是尝晚上那邊吃的吃沙拉他 今天要讲大家很有兴趣的话题就是日本男女是怎么告白的呢耶、yeah!